するしない。それでは今回の前田の匠ご覧ください。なんの三曲三本馬開始です。皆さん手配を開けてください。 白鳥さん、止まりません勢いが。いいですね。ドラはウーピン、はい、親番の手、今回どうですかうん、先ほどと同様、安い仕掛けだったりはしていかないんですかうそうですね、やっぱ加点できるんだったら、大きく加点したいとこですし、今回、いい相から切ったってことは、ちょっと守備の意識も半分ぐらい高めてってことですね。ななんかかんかかわいですけど、はい なんか入り場は、うん、そのペイとか初から切るべきなのかなとは思うんですけどやっぱりちょっと単野押し口が強くて<笑>動き始めました、うん、トイメン、まあ、特にあのやっぱ下3人がより競りになったじゃないですかそうですねだからやっぱ2着取りたくて早上がりになるケースが多いんですよ、すごく、うんうんうんうん、しかもそれに対して怖くないですもんね、白鳥さん。全く怖く怖ないい<笑>今今<笑>万8800点ありますすもんね今紙ゾーンですかはい、この ブブクブック感、今までいなかった<笑>ねえ、とんの白鳥さん、嘘みたい、うん、こんなに人って変わるんですね、輝きを、聞きあたり、ひょですしね、名前はキラキラしてます、そうはい、あごめんなさい今回は、ちょっとね、い、まあ、ん、ね、あんのごめんなさい今、勢いで来ちゃったんですけど、あんまよくなかったですね、あの6ブロックというか、うん、あでもよく聞きますよね構えて、うん、3ピンとパーピンの区別がつかなかったんですけど、基本は E ピン、で2ピンはやっぱうつい手だなと思います。 あ あ, そっと、ねあー、これで す,、ね、ーですね、ちょっと輝きがあって言ってるときにちょっと乱れた心が乱れましたね、今ちょっとふわっとしちゃいました<笑>すみません、ご自身でおっしゃったんですけどね、パーソーか、あカンパーソーですね、仕掛けて、出てきたのはウーアン。 遠い面にこ う, う打ってもいいよって感じで打つんですけど、はい、まずまざそれに当たりそうなしなをそうですねまあ、当たったら当たったで、まあいいかなまあ、まあいいかなって感じで全然、ね、俺が先にやれるんだったら僕もらっちゃうよってことらもらっちゃいますもらっちゃいますそりはもらっちゃうなるほどドラグピンでどこまで伸びるんでしょうかね過去の最高持ち点ってどれくらいなんですか え僕のですか。はい僕一発、裏なしのルールで。一発裏なし、そう、なんかそんなに加点できなさそうな。ルール。はい。百万なしで。十一万何千点行ったことあります。うん、結構すごくないですか。全ちゃんを続けまくったってことですか。そうです、もうで。えぐいですね。えぐいでしょじゃ、まだ足りないですか来てるよ。今スムーズに来てて。 結構周りももうね、うん、濃い範囲打ち出してるんですけれども、シャートさん、ここまでのパターンでないぐらい珍しく、あうそうス素、スライドですかねいや、酸スライドってことはないと思うんで、うん、街に関わってる可能性ありますかえっと、一旦短期待ちとかに受けてて、変えたってのありますね。うんうんうん、でも、そしたら天敗ですね。え 変わった嘘通りました。アトリーさん、換算品ってリーチなんですか？換算品はリーチ打ってもいいですよね。うん、正直。だかチーソーポンして換算、はい、品の千五百のテンパイ取るのが普通かなと思います。実際は、あのー、下茶が打ってるチーソーですね。はい。うん。まあやっぱ得点を稼ぎたいんだね。ちち上がりよりは大きく行きたい。 これまた選択ですね。リャンワンはう、違いましたね。リャンワンですね。リャンワンは打っているけれども、はい、形は悪くないかマンズ。そしてバニー ね, そ, ねそこまで切られてる範囲ではないですもんね。んただやっぱりロッキの信頼度が高いんでチちスうします。ロッキはバニー三枚見え。はい 自分の中からチーソーが4枚見えてるっていうのがねあの信頼を高くしてる要因ですよねうんうんそうですね今回もね安い仕掛けはしていませんイーソーニーロンあっホですねシャトウイさんおっしゃった通りでした短期待ち白赤虎ラ3900は4800 これで2着目が変わった状況になりましたね、うん、さあでは皆さんの手配を開けていただきましょう神茶、うん、はトイステのいいシャンテン下茶は別のいいシャンテンかなりやっぱり上がりに向かってまっ す, すぐでしたね皆さんねそうですね、うん、やっぱりあの、ね、酸素数層の、ね、落としは あの両、ー、面、両面とかがあったりとか、両面、かんちゃんってあって、うん、メンツができちゃって、頭がなくなっちゃったっていうケース、すごく多いと思うんで、適格まあ、これは結構、ねあの、よく出る品質問題みたいな感じじゃないですか、うん、実際その通りでございました、はい、なんかその後ね、延べたんとかになってるケースがあるんで、ありますもんねうん、例えばなんか、3品が早くても、一数ピンの延べたんだったりとか、うんうんうんうん、そういうのは当たったりするんですよねねいいいです、ね、そういう喧嘩もね。うん なるほど分かりやすい。さあ、そしてこの後はオーラスになります。はい。はい、追撃があるのかどうか。<笑>追撃がね。はい。自らね使命、ね、になるのか、はいはいはい。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。